ダンサートークダンス大好きママダンサー MC のさやかですあけましておめでとうございまーすー新年一発目私言うてましたね去年の YouTube から言うてました2022年からはいよいよ教える側を やろうかと講師の方をやろうかとね、いうことで、ショートや、あとはインスタグラム、ツイッターなんかでもね、あの、告知しておりました。さやかのダンスレッスン !2022 年からやるので、ウェルカムですいろんな人来てくださいっていうことでね、告知を打ってですね、朝開催してもう終わったんですけれども、現在はね、もう午後なんですけども、えー、午前中だったので、その後は急いで、 ランチ食べて、長男ね、小学校がもう来週から始まるので、それの文房具を揃えたりとかでちょっとお買い物しに行って、下の子をお迎えに行ってですね、今帰ってきたんですけれども、せっかくだったらね、仕上けの一発目の、まあ、仕事始め、2年ぶりの仕事始めだったんですよ。えー、どんな様子かっていうのはもうちょっとだけ ちょっとだけ、あのー、カメラも回しましたので、それをね、ちょこっと見ていただこうかなと思います。だから本日ちょっと短い動画なんですけれども、入り口の方でね、カメラ持ってレッスン受けに来てくれた方をお迎えして。撮ったりとかしたので、最後まで見てください。では、どうぞ。おはようございます。<笑>久しぶりです。久しぶり。どうしてみたらいいの。<笑><笑>ちょっと聞いて、道のさん。今日の参加者一人です。<笑> って感じでちょっとちょいちょいかあの撮ると思うけどよろしくね<笑><笑>もう。モザイクをかけて撮ってほしい。<笑>どうもあけましておめでとうございます。一つ目ダンスアートのレッスンなんですけれども本当にですね、えー、いろんないろんなミスが生じましてですね。ミ<笑>スミス。で<笑>、ね、2022年こそはちょっと頑張って働いていこうと思ってねこんなんだったんですけど。 あるぞダンスみたいな感じだったんですけどあの唯一来てくれた参加者の皆さんで、ね、よ, よろしくお願いします。プゆきゆき ラ, <笑>ライベートレースにみたたいいになっっちゃったよろしくねはい、というわけでもうなんと一人しか来なかったという逆に一人来ていただいた道野さんなんで優しいんだっていうことでございました。 って厳しいいなと思いましたしたかもねこの日前日に結構な雪が降ってこれ雪の影響で道のさんすら来られへんってなったらほんまに私もうあの広いスタジオでもう三角座りになってもうポツンとしたサムネ撮ろうかなみたいな思ってたんですよ「もう誰も来ませんでした」みたいな「仕事始め誰も来ませんでした」みたいな。 ためにしようかとほんまにそうなるんかもせえへんと思って焦ってたんですけどあの、ね、本当に水野さんあのめ決して近いわけじゃなかったんですけど来ていただいて本当にありがとうございましたということであの1人しか来れなかったということでやっぱ反省点は私やっぱございまして今回金曜日開催だったんですね1月7日ってことはね金曜日開催実は平日だったんですよね。 っていうのは、えっと、私なりには理由があったんですけれども今、えー、私の状況でいうとまだ下の子が3歳で月きっきりなんですね昼間平日の昼間もずっと月きっきりで唯一一時預かりだったりプレスクールっていうところを使ってなんとか週に23から3回はこう預けれるかなっていうスケジュール平日だったら えー、と週に2回だけ預け預てるんですねなので私の狙い目としてはやっぱり平日のタイミングで早い時間のお迎えなのでもう2時半とかにお迎えに行かないといけないのでなるべく早く切り上げて平日の午前の時間にレッスンをしたいっていうのがまあ私の視点としてはそうだったんですけれどもあのずっと家にいて「あやることないな」とか「家事と育児しかしてないな」なんか「運動したいな」「ダンスしたいな」っていう私みたいな生活リズムのママが来てくれるかなと予想して。 えー、平日の日中にしたんですけれども今回行きたかったけど行けないわっていう LINE をちょこちょこねもらったんですよその理由というのがですね皆さん結構働いてるの働いてるお母さんが本当に多くていや平日は働いてて行けないよっていうね土日開催だったらまだ行きやすいかもっていう意見がちらほらあったんですねそれは 知らんかった思った思て<笑>お子さんのね月齢とかによると思うんですけどやっぱ0歳育児1歳育児とかちいちゃいお子ちゃまの時はねやっぱ1年ぐらい産休取ってるお母さん働かずに赤ちゃんとの時間家におる時間が多いっていう人が多いのかなと思うんですけどやっぱちょっとねこう保育園行きだしましたとか幼稚園行きだしましたであとはもう小学生上のお子さんも小学生とかになってくると結構 もう働いてるんですけどがっつりっていうお母様が結構多くて、まあ、いいことなんですけどね女性の社会進出がね増えた世の中になってきました増えたそんな時代になってきましたけれども私も平日に働きたいっていうところで平日に予定を組んだんですけれどもそうすると他のママたちのお仕事ともバッティングしててやっぱいけないというところで土日開催なかった。 これもさ自分で主催してみてさ知ったことなんですけどやっぱ平日だとちょっとねスタジオ代が安かったりっていうのもあったんやけど「みんな土日開催にしてほしいんか」みたいな「ちょっと経費ひたこなのだ」みたいなって思ったけども受け手の声からすると「土日がありがたいと」というところだったので「あそうなんかな。 でもう一個2つあって2つ目が自分のの子供の小学校がまだ冬休み中なんですよだから日付を設定した理由の一つとして「冬休み中のダンスイベント」っていう意味合いも込めてまあ、小学生の子があのレッスン受けに来てもいいしみたいな踊ね今ダンスしてる小学生の子も多いですから小学生の子がママと一緒に踊りに来てもおもろいじゃんと思って「冬休み中のダンスイベント」と思って。 で、これを売ったら来てくれるかなって思ったんですけど、今日からね、学校が始まるよっていうお子さんのご家庭もいらっしゃって、えみたいな。学校なんみたいな。だから、これ、来れないじゃないですか、学校やってた。もちろん。とから、ええー、と思って、それも知らんかったと思って、だから学校、小学校によって、あ、もうスタートしてる小学校もあるんやと思って、いろんなね、理由が重なってね、なかなかみんなこう、来にくかったみたいですね。 申し訳ない勉強不足でございました。リサーチ不足っていうんですか<笑>次からは失敗せんとこうっていう気持ちもございましたね。小学生からも、ね、ママまで全然踊りに来てくれたら面白いかなと思うので楽しいかなと思うので来月2月の方もね、あの今回の反省を活かしまして、えー、土日開催でね、スタジオ取り次第またあの告知します。YouTube や Instagram、Twitter でも告知しますので、えー、毎月ね、月に1回ずつとか。 で, できたらどうかなと思ってるので皆さんよかったらあの踊りたいタイミングで来れそうなタイミングで来てもらえればいいかなと思いますはい練習<笑>からなんか本当に私らしい動画になってしまいましたどうもあの働くってね大変ですね本当にねっでもどんどんどんどんあの失敗を恐れずに、えー、今年は行動していこうと思いますので今年もダンサートークをよろしくお願いいたしますほなまた来月はよかったら踊りに来てください<笑>